皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年10月22日、左上でも告知されている通り、よろずやロココさんがやってきています。一応、商品を眺めてみましたが、新しい商品はないみたいでした。おそらく今年はハロウィンイベントがなかったので、過去のハロウィンイベントで売られていた家具が並んでいるみたいです。買い忘れていた人は、ここで買っておくといいでしょう。 今日もストーリーを進めていましたが、11年目にして初めて気づいた失態がありました。チョッピ荒野の休息所の壁がチョコレートの壁だということに今気づきました。オルフェア大陸の建物はやたらとお菓子みたいなものが多いですが、まさかここもそうだとは思いもしませんでした。防衛軍でもかなりの回数訪れているはずなのになぜ気づかなかったのでしょうか。そんな恥は書き捨てることにして、ユーライザの写真撮影も一区切りつきました。 これでバージョン3までのお話を振り返ったことになりますね。バージョン4は時渡りを駆使するお話だったので、撮影場所を一体どこにするのか、すごく興味津々です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。